この写真は2013年に安倍が山田真貴子さんを初の女性秘書官に任命した時のものです。中学生の歴史の教科書に載せたもので、安倍は初のというのが大好きで年中こんなことばかり考えていた男です。今井補佐官です。安倍の振り付けを全部私がやっています。今日は山田補佐官から 放送法に関する相談を受けることになっています。今井補佐官、放送法を解約しようという悪い働きかけがあります。磯崎陽介、総理補佐官ですが、ヤクザです。総務省の放送法解約に邪魔する奴は、許さない、首にしてやると言っています。山田補佐官、そうか、放送法解約、そんなことやったら、ごちゃごちゃだ。 磯崎陽介、問題だよな。安倍も入れて、会議をもとう。じゃあ、最初に、磯崎陽介補佐官から、三謀に問題、提案を言ってください。安倍首相が三謀に怒っています。三謀には、いかんです。二度と政府の悪口が言えないように、すぐに、 ちょっぴく法律に解約しましょう。安倍総理、三茂に、放送法解約、しますか僕ちゃん、三茂に、嫌い。NHK のクローズアップ現代も、嫌い。僕ちゃん、放送法解約、必要。じゃあ、決まりましたね。これで会議を終わります。山田補佐官、放送法解約、してください。いいですね。今井補佐官、 放送法改悪したらごちゃごちゃになると言っていませんでしたこんなでいいんですか山田補佐官、補佐官、首です、首。今度は菅首相の報道官になりました。菅首相は喋るのが苦手で質問を早く打つ切ることばかり気にしていました。菅首相の息子の接待問題に巻き込まれました。 조선민주주의민공화국항무기연구소상명대주관캔더트장착용수소탄시험에서완전상명조선노동당이조선이힘세